姿勢をちゃんとして、姿勢をちゃんとして、最近やってるのは、彼女のこうくる、こう狙ってこ、ね、こいなくるのね、これいなくなるといなくなるとやってんのね、で、いなくなるとかね、この間やったのは、なんかこう、ぐンってこう、ね、こうやってやった瞬間、彼女、居ついて止まったりね、そしたら、こうなんか外して、こうやるとそういうのやったんですけど、まあ、基本的にはいなくなる。 最やった方がいいかなとこう来るんだから、それをあちらに流すっていう感じ。線を外して、流す。そういう感じです。こう来たよ。線を。だから、線を外すときに、こう回っていくんじゃなくて、この自分の中に吸収してるってこう吸収して、で、木な中にこ う, う、ここを通過して、 ここにいなくてもだから殴ってきても何しても同じ持ってきても同じこう来てるで足はえっと足は何してもいなくなるこう入れこうなることだからこう来たの中心に向かって来 た, 来たのがここ小さい円でクリーンってこう見たそういう形、ね、で柳原さんに告白されて<笑><笑>ちょっと4個目。 ごめんやろうかなと<笑>まあいいやあのまあいい今のやつね吸収吸収ってこうこのこ こ, ここカチカチにしてたら吸収にならないからここここをやらなくて自分からこう近づいていくような感じで自分から吸収に入れちゃうって感じの方がいいこ う, こう来たらこうここにこに入れちゃうそしてこれを妨害しないでこう入れ替わっちゃうそ う, そうすると彼がこう 最初の意識こうした意識はこの手はここにぶつかってくるから、ね、で自分の手はぶつけないでここに歯にぶつけないでこうきたからでこうきたからこれを避けてこう出したそういうふうにやった方がいいかなっ て, 思って、ね、そうすると中心この円が小さくなってくじんって回れるのでこうに回ってるわけじゃなくてここになる。 そうい う, こうそういう意識の使い方の方がいいかなと思ってねでこうねこ う, こうやってがせこう投げとか、あのー、こうやってこ う, やって こ, う, こ, うこう来たとこっち来ればこうだそ外も同じねうちもこう来たらこうねこうちょっと失敗だけど。 こうこうきてんのとこうきてんのと同じじゃないですか外側も内側もでそれの稽古として横目打ちのねこういう横目打ちあるの。これもこの手を自分に吸収してく る, るためにこうそしてこう打ってくるんだからこれこ う, いうふうになんていうのかなあの 妨害しない。彼のこと妨害だから標的見せろってよく言いますけど標的見せてこの手この手妨害、ね、よくやってんので、こうやっ て, ってこれは無理だから僕なんかはほら強い人がバチェンちゃってこうやってる。かあとバチェンちゃってこうやってこういう形でやりますよねそれを無視しちゃって打たせちゃって標的見せて打たせちゃってそれを もうそのままこういなくなっていくるそういう風にしてやってるんですよねでこれこうやってこうやって止めようこうやって輪で入れとかってガッチリこういうのは僕は無理だからむしろそれだったらこうね出しってみたくなるそういう方が自分としてはそういうやり方の方がいいような気がしますガツンってこ無理やからね だから、こう来たら、こうね、いなくなってこう、こうこう、印象的にた来たら、いなくなってこう、て打たせちゃって四角もらう、石に打たせちゃって、四角もらってそういう感じで、仕ないからようかこう、打たせちゃってこの時に、ここでぶつけないこれ、打たせる、打たせるっていう意味は おン打たタ。はいでちょっと打たせる意識でやってみましょうか今ねこうこういうじゃなくてこう止めた瞬間に来るからこれねこれ必ずだからこういうふうに打たせてると打たせちゃってその間にスタもらう こ, ここの手は妨害しないの こ, この手はこの手は妨害してないのちょっと開いて 妨害しないで、ここは何もしてないのだから。 うういう風にやってるん で, すよ、ね、でこれができるようになるとこう後ろ入ってこう、まあ、後, ろ後ろ入ってこうねこうやってこうしていくとかさ こ, これぼ妨害してないから こ, れ こ, れ、ね、こう今後ろ入れるねこれ妨害して入ったよってねだからこう妨害しないでこ う, こういうふうに後ろもらうそしてね いろんなさばきができますねこう来 て, こう来 て, こう来てちょっとこうここからいろいろさばいてこここうやられないで出せてこういう感じもう一つやめよこうここ入るのせんでもらうのさっきおギャラやったねやったのねせんでもらうの で選んでもらうと、こうなななるよねで。ここくなるのこいくれ尊椒してからこのままいたらやられたのでも彼のう椒は こ, こうに入るうこ れ, これ来た時にこうなるよね来た時にパッて出たあと止まるよね止まった時にこうに入るプロテクトしてねプロテクトしてこうにいなくなって四角もらう こ, これは尊重してんのこの手こうくるんだから、ね、だからパンってこうその時にこうやってこの手はこうくるこの手こういうふうにしてで四角もら う, う, うパッってやってパッってやるとパッってほら今この手はこう出てきたけどこう で、ももらっててこの手は何もとしてないいいいいなうなうねそじゃあこれだけちょっとやってみようか ね、じのかないだからここにここにここにこう こ, こ, こ, こういう感じそしてこの手嫌だからこの手この手当たっちゃうとこの下が当たっちゃうからだからこうやってプロテクトしていなくなってるこうなっちゃうこういうふうにまっすぐまっすぐだから彼のここをもらってるとこういうふうに。 そしてこの手邪魔だよね邪魔だからこう踏フるで四角もそういう感じなんだけどねあのえっ、ー、とじゃあ今度はこういうのやるかパッて来たパッ て, パッて、はい、こうですここから入ってこうしたらこう、うん、こうこうこうしたよね こうしていなくなったら、すぐここにあるから。えー、っとね。こうして。こうして、こうなったらやりすぎ。やりすぎたら開いたから、自分が。開いったから。お。で、このままのさ、ね、ここの。これは正中線。こ こ, こ, っち行 こ, うこうね、こうして、正中線の穴まま、この正中線。これ。 低中線のまま、低中線のままここに。ここで、こう、えっ、ー、と、こうなっちゃったらやりすぎ、やりすぎってのは、次きすぎか、やりすぎか、何しろ、こう、ほら、ここ、こう、そして、何しろ、こうやってやらないで、ここに投げないで。 こう来たらこうふう後ろもらってる感じこう来たらこうもらってここあごめんこうねこういう感じまっすぐまっすぐってうこここうもってるまっすぐいなくなったんだけどいなくなってこうねでこっからこっち行っちゃうとこう行っちゃうと詰めちゃうから詰めないでこっち から崩れてからこう、じゃあちょっとやってみよう。なんだろう前にもね、片手上げて片手を下げると片手上がるっていうこういうのね、こう精神自分精神で こ, この手下げないとこの手片手だけだと上がらないっていうのがあってねあ、あったんですよね。言われたんですよね。でこの手上げるためにはこの手下げるっていうそういう話ね。だからということはこういうふうにこういうふうに。 こういうういいなんていうのかなこれ、この手だけをこうやってこうやってきてこうやってこの手だけ上げようっちょっと難しいからこの手も一緒に下げてるこういうふうに下げてるこ の, この手も利いてるってこの手も利いてるってこ と, こ の, てて こ, とこの手見せてんだけど見えるこの手が上げてるのも見えるかもしれないけどこの手も一緒にこういうふうにさ中みたいにこういうふうに上げてこういうふうにこのこの手この手この手この手この手この手も利いてるってこと 一緒にこうやってるの、ね、こうハンドル切る下げると上がるでそれを結構やるでしょこうしたら今度今こうね下げながら上げてるこういうふうにこうしてパッとこう入ったよねじゃあこう下げながら上げてこれ下げながらこれこう上がった状態で こ, こ, なからこれ下げてるとこうなってくるほらこういうふこうってこれ下げてるほらで下げながら上げてやっちいねどうしたら<笑>要は要はこういうことをやったいから、ね、どういかどういうふうにやったらいいかなじゃあじ ゃ, あじゃあいいやここまあいいやこっちやったこれでこうって これ下げようか。これ下げながら下げながら下げながら上げる。こう入っこうてこう入っ て, こ, 入ってこれ下げながらこれ下げながらこれ下げながらこれ上げる。こ, こ, こ, これないとこれが下げじゃないとこうして こ, う、ね、これこれ下げないよ。こうこなっっちゃてる これ以上伸びないね。こっちね。そう、しょうがないからこれをこっちへこう押していったらいいんだけど、この下げてくるところ全然違上げて下げていく。こういうのが使えるから。こうやって入ってこうやってね。こ れ, これね。引いてもらわんでもいいから、こうあでも こ, こう。こうこういうふうに。こういうふうにこう。 A、この手、こう持ってこう、ほら、こう、こう、ちょっと上と下のこういう、こういう意識も大事、上下、こういう上下、ちょっとそれ、両手であ、両手で、両手で、両手で片方持ってくるよね、そしたら、この手、この手、この手は下げる、この手は上げるって言われる。で、自分の正中線、ここで、ここでやると持ってて。 詰まっちゃうからこうやってやってこうあ最初に足そしたら下げるのこれ下げるの上げるために下げるの上げるために下げる上げるために下げるってことねこうこうなっ て, っているあうこう持ってきたらまずは足二輪で入ってこうなったそしたらこの手を上げるためにこの手を下げるこうこう。こう そういう意識でち、ちょっと、違う。あ、点字上げるしかない形だけどさ、こっから行っか、持ってる、こっから行くか、無理なの理。だから、足だけ先に。そしたら下げあ、この手を上げるために、この手を上げるために、この手を下げる。こういう。この手を上げるために下げる。こういうに。で、こう。じゃちょっとこれ、両手持ちでやってみようか、ね。ちょっと見てたんだけどね。 この手を、ね、こうっちの手は中心自分の中心だけどこの手が外れちゃってるのだからうまくないっていうかなうまくいかない場合があるわけで、これ真ん中でこう振り分けてるって感じ真ん中で真ん中で振り分けるとこうこきてこう来てこう来てこ う, 来てる こ, こ, うはこうだからなほらこの上げる手も引くよねところがこうなっちゃってると引かないのこれこの手この手この手はダメなのだから 振り分けてこう、ここここでこういじみ投げじゃないね天地だけげでこう横行っちゃったらまずいっていうのはそういう話これこっちの手は真ん中おへその前にしてるけどこの手は外れちゃってるケースが多いからねだからまっすぐにこういうふうになってればこういうふうになるんでねそういうのがちょっと見受けられたっていから こういう感じだったんでこうこういう風にこうほらほらほらほらほらほ ら, ほ ら, ほ ら, ほらちょっと練習高いかなちょっとここで振り分けるっていうねあんまり開かないでこうやってやるちょっと横骨をかって体重使ってこうやってやる分にはいいかもしれないけど体重になってから で, できるだけここで下げる力を上にこういう。い こういうこういうこ う, いうこ う, いうこう こ, う, こ, う, こ う, そうそうすると全然寄りかかんないですねっね な, な, なるかなと思うんでもうこういうこういこれちょっとずれちゃったけどずれちゃったけどほんとはこうなってるわけじゃないね、うん、こ う, うねもうちょっとだからほんとはこっちかなこ<笑>っかなちょ<笑>あの彼大きい顔ね、うん 何それ意識し て, てちょっとはい、やりましょう。